ただいまより秋田竿燈まつりを行います。 you される秋田竿燈祭つりは短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われますその始まりは江戸時代中期とされ真夏の病模や邪気を払う眠り流しという行事を原型にその後厄除けみそ 豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています一本の重さが5 0キロを超す竿東を自在に操るさしてと呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了しますさらに踊るようなバチさばきと軽やかな笛の音で にぎやかに演技を盛り上げる林方が祭りに花を添えます現在関東に携わる町内は城下町を中心に38町内近年では企業や一般団体も加わり毎年約280本もの関東が会場の大通りを埋め尽くします秋田藩 久保田城下の町民たちの心意気と誇りをかけて守り続けてきた伝統は時代を超え脈々と受け継がれてきましたさあそれでは本場の臨場感をそのままに担当が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く長し囃子をい過ぎいよいよ力と技の共演の幕が開きます 関東の基本演技は5つ初めの演技は流し利き手で関東を差し上げ一旦手のひらに制し親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと1 5ンチほど下ろして持ちこたえる技です 力強く豪快な基本技です次の演技は「額。竿を額で支えるまさに首の根元が座った重量感あふれる技静止して両手を大きく開いてバランスをとり観客を圧倒する見せ場を演出する 次の演技は肩関東を掲げやすく最も覚えやすい技利き手で上げた関東を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし軸足と関東を一直線にするのがポイントです かなりの修練が必要。 しょ 小こよいしょ、ね。 退休小小 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小 クイーイショイショイショイショイショイショイショイショイショイショイショ どっこいしょ